はいえーっとね、今回はあのー、竹, 竹、前回続きましてね、第2回目になりますけど、今ね、たけのこがいっぱい出てきてんです、はいす、はい、今2 0ンチ近くなってるかな、うん、これをこのままに掘っておくと、こうなっちゃいます。 こう小さく詰めて、あまり竹を高くしないように、このぐらいを、できればこのぐらいで収めたいなっていうことなんですよね。それれどうするかっていうと、竹のこのうちに皮を剥いてきます。皮を剥いていくとね、ここの節と節の間が、これが詰まった状態になります。こう見ていただくと、竹の作り方っていうのは、ここが狭い。だんだんだんだ ん, だんこう広くなってきます、そ こ, こに。はい。ここ で, で、上の方へ行くと、また縮まってくるんです。これは、そのままにほっといたから。 ここが全体が伸びちゃってますよね、うん。もっと全体が短くするために皮を剥いていって成長を少しずつ抑えていきます、はい。ちょっとその前に盆栽祭り、あま<笑>盆栽祭りがあの3年ぶりに今年明らかに、ね、一昨日終わったんですけど、はい、盆栽球見ていただいている。方、たくさん来ていただきまして、うんはい、で声をかけていただきました。はい 大変嬉しく思ってますあ り, いまありがとうございますんそのぐらい竹だと、ね、一晩でのに。一晩で一晩で 筧の子も夜にこうすくすく伸びるとか、そういうことあるでしょうか、それにちなん で, です、の子本当に成長が早いです。で伸びちゃうと、この止まります。伸び止まり。伸び止まりにってないです。お, おとぎ話か、あとかぐや姫の竹取り物語ってあるでしょう。あのかぐや姫っていうのはね、つい短い間で成人になっちゃう、竹から生まれたかぐや姫。成長早い。三ヶ月でも成人した。 だそういうふうに成長がかなり早いんです、うん、竹っていうのは成長が止まるまでの間に竹の皮をむいていって小さくしていくなるほどちょっとこの辺でやっていくか ら, 安いからこれは黒竹で前回植え替えしたのはヒメモウソウ竹あれね竹の子1本しか出てこなかったんで結構出てるやつ持ってきましたもっと本当に出るんですけどね、はい、で竹の子 こ, ことわざがありますねまだ羽ゴの竹の子とか 雨, の雨降ったあとでたけのこが一斉にわわって出てくる、はいはい、それはありますけどね。雨<笑><ん>、ね、<笑>雨降る降ってくる雨降るんだは出出始めと、はい、それから出盛り で出終わりこれ成長と同じように、うん、出始め出盛り出終わりっていうのがあるんですで出盛りの時に雨がいっぱい降るとわっていっぱいに出てくるんですよ、うん、それで竹のせいして下がりってそれ で, すでえっ、ー、とねこれ竹の皮ですここがこ一番上の皮福里米あもっと下あるかこれ二番目か竹床の皮はこうなってこうなってこれであの竹の芯を支えてますからねでこれ竹がこうやって皮を剥かれつっちゃうと がなくなくって、で五月の時期は風が強いんでさえがなくなってポキって折れちゃうなるほどそしたらもう芯がなくなっちゃいますんでそのために針金で保護するようにしますはい。どうやって保護するかっていうとねアルミ線の1 5ミリ、これエアコンのあわそ棒丸い棒木だとねこうきつくまくて抜けなくなっちゃうんですよ、うん、これにこうやってあのコイルコイル状に巻いてきます ぎゅうぎゅうに巻くんですね。うん、これは本当コイルですね。コイル電線の中のコイル、そうやって巻いていけばないでから。でこれ後で道具にするかやっていうのやってきますから。これきつくもえちょっとこうすると抜 け, あ抜けなくなってきた。<笑><笑><笑>木だとねこれ抜けないんですよなかなか。でこれが支えになりますこれ。マツモにして、うんこ。こんな感じで入ってきますかね。はい。 ちょっとまだやるんですけど、これこれ刺して、うん、これが刺さえになります。はい、じゃあ作切りき方をやっていきましょうか。はい、これこここれ百目になります。百目。まずに一番上の皮ですね。そう最初の皮これ最初の皮、うん、次の皮これねピンセットが 芯まで行っちゃうと、本当に傷ついちゃいます。傷ついたら、それ残りますからね。必ずあの慎重に慎重にやらないとね、だめなんですよね。で、タケノコの皮、ここが一番目の皮が出てるでしょ、はい、しこう。いょとここに節があって、一番目の皮が、その次のところに来てますから、先端が。うん、ど う, いうことですか。こう 節, 節, 節。一番下の節。ここから皮が出てます。はいはい。あ節から出てる。そう、節のところから出てます。 次の節の次の上まで来てますからね。なるほど。そこを向いてるんです。こうやって裂け目を、ね。これはね、これ取ら取らないでつけときます。なぜかっていうと、これを取っちゃうとね、あの節のこうきちっとしたのが見えなくなっちゃいます。これがマタラになってきますからね。それとね、あのこれつけとかなね、竹細細くなっちゃいます。あのー。 あれ似てますね。ミニ盆栽やる人が紅葉、うん、の あ, のあ目つみつみをこうめくってやるじゃ開く前にねそ う, そ, う そ, う、うん、そうすると短くなるっていうのと似てますねあれと同じようかもか ね, ね、うん、あのあれは節感が伸びないようにか取っちゃうから、ね、これと同じような感じ、うんうん、これもだとそう。ね間を短くする間を短くするためにこう ここここれは個くく ら,、ね、<笑>らいの で, で、どこまででどまか白、ね、ここなったしょもうちょっと向くかなでもうっていいますから、ねうんうん、くのはいた方もうちょっともっと抑えるんだったら水調節すると少し切れるぐらい葉っぱがこうちりちりってなってきます。 そこまで我慢してて、それ過ぎちゃうと枯れちゃうから、我慢しててそれで見つけ水からめにしても、そう、短くはできるとう。うん、だけどね、どうしても我慢できなくてね、こ葉っぱが枯って枯れちゃうんじゃないかって水やっちゃうた、ね。やす枯れたら終わりです。そうする<笑>とね、この間が違ってくる。で、一応ね、ここまで向きました。うん、上はまではやんなくていいですか。もうちょっとありますけどね。うん、もうこれぐらぐらぐらぐらしてったら。 こう補強しますなたまのこの成就に合わせて、うん、こういうふうに。 こここれれれをずっっととと、とま ま,、ね、ま, ままままるでででででややてててくす。すす。す長コイル巻いいいかなよ。よきのそそう、こう止めてやるそうめね<笑>手。手が震えちゃうと、ね、力仕事らん割ると3 3枚く1枚の皮を、はい、2つ裂く ああ、のが剥きやすいってことです、ね。三つ三つを分けちゃう。かなりコアな人が見る動画です、ね。これ持た<笑><笑><笑>のいが手が震えちゃってね、はい、うまくいけませんね。で、剥いた皮はこのコイルの外に出しておきます。ここにこれが伸びるにつれてこれをずっと上げていきます、はい。そうするとここの間からこう枝が出てきます。ああな、ね、ここに、でこれを吸って。 止まったら、ね、あんまり枝伸ばしてこれ取れなくなっちゃうから。竹が伸びきってからアルミ製を外すっ、ね。伸びすぎちゃうとダメだね。伸びすぎちゃうと。固まる固ま前この枝が。枝が固まる前にを取る外す。あど時期的にはどのぐらいなんですか。だね。五月今五月だから末ぐらいま前かな半ばぐらいかな。年 末, 年末？違う違う違う。六月今五月の。 月月月月半ばあじゃあ1ヶ月半ばば か, かかかららぐい。いいままん。今日がが末までには、枝がこういっぱい出てくる。はいはい、その状況を見 て, こうスーってな、ーこれこうするとうう最後は1個ずつグリグリグリ巻いて外していくようになっちゃうからこれ大変ですよ。月もつけてないなね。 これかなり成長早いですか伸び具合を見るのは毎日見てないとダメ で, で雨が降ったりなんしたら急に伸びちゃうからでこれこういうことを他の竹にも同じことやってるんです全部やってくだ、ねうん、1235ぐらいほ、ね、本当はもっと出ますからね20個ぐらい出る植え替えも何もやってないんで竹のこの出が悪いです大体いいね竹の子この根縁、うん、これの寿命っていうのはね10年ぐらい へそんなもの10年ぐらいでもう入れ替えてるんだけど新しい竹のこをだすだんだんだんだんそっち取ってきますからそうすると元気がなくなってこうや竹の子があんまり出なくなっちゃうこれがほんの竹の盆栽を作る作業これ以外はそんなでやることないですこれがうまくできればきれいな竹林 竹の詰まってねこの節がだんだんだんだん広くなってような狭くなって、うん、そういうのができ る, る、ね、でこれ黒地区なんでちょっとね盆栽に風が入ってるようなものになってしまうんでうん本来は一番いないのは、うん、あ, あの姫坊衆あれあの盆栽祭りでね一箇所なく売ってましたよそう姫坊衆が結構高かったねっこれのお土産で<笑><笑>値段を持っていたらね四、うん、万五千って書いてあるの、えー、<笑>こ の, この この半半分分もくく大きさどのぐらいでした？高さは高さはねこのぐらいああ、でもそのぐらいだったらいいですね、うん、これを何回も何回もやって、うん、そうですね欠かさずやって<笑>でもこの作業知らなかったらねぐわっと伸びちゃいますもんねそう伸びちゃうこれがそうです、うん、これ二年前かな仕事忙しくて何にも五月は何にもできなくて。うん でここれでたとするじゃないですかそうてっっんしらいのっで、へえー。 で、その親の役目が終わると、例えば、これ残しておいたとしますね。はいはい、残しておいたら、親の役目が終わった。うん、そうすると、竹の秋が来る。竹の秋。うん。葉っぱが全部落ちて、はっ、い、て入れ替わり。それは、親、親だけ。そう。この葉っぱがでいる変わります。一番の仕事これで、どこに出るかって、わかんないんだから。で、こういう風に、こういうのがあるんだ。 本当だこれ立てられたらこうポキッて折れちゃうんですかねだからうまくまっすぐ出すっていうのはいろいろやってたんですけどね上か替えが一番いいと思う根っこがいろいろ絡んでるからそれぶつかってこっち行ってこっち出してるんです、はい、これもねもう相当上からやってないですよねこれだけ持ち上がってこれだけ上がっちゃってますからね 鉢割れてますよなるほどこういうのががいいいんんででですねここここうううう方がみんなこれ出出ててるしょきたれはにをポッとかましてくるでしょ、うん。で取り木ですようう、ね、タケノコ。 でできるんですねこっんすこれから取ったやつこここうういにか、ね、ましておいたんですよの根っ縁がくっついてる。 これ一緒に植えると横、年ぐらい少しし成長して、て、てがっこここれれれ今出てきた。つはもうれもよこだ。は、お祭りの時かな、はい、あの時見たらこれがょっと伸びてたへもうここまでこのぐらい来てた ここでこれ三日のあ4日の日か2日間でこんだけ伸びて、はい、なるほどでこっちはまだ成長が遅かったんで同じ向いてってもあんまり伸びてきてないです、はあ、先端がこのぐらいだったら1日経つとかなり結構伸びちゃいますからねでこの節が1ミリ伸びても30個あれば3 0ンチ伸びちゃう三センチか。で、か最初のこの取り毛のやつが曲がってんのもこれはしょうがないですねじゃあこれがこれ。 うん、これ。ここいだ か, だかこれ取っちゃ、これあの本当切っちゃ切っちゃうかなって言ったんだけどね。うん、これがいいってね残して。まあそれはそれで面白いですけどね。こ れ, <笑> こ, れこれはまだ来年もっと出てくるでしょうん。こ こ, これいくらかこう葉っぱが出てきてますこれ。これがプワってこんな感じで出てきます、うん。これも少しまた上の方向いてやらないと、もっと伸びちゃうから。五月の終わりぐらいにはもう。 止ままると思います。これ竹に関しては今は一番手間のかかる時期も<笑>しねあのー、皆さん竹持ってるのありましたらねこういう作業やってください、うん、はい。できるだけ小さく作る夏の飾りですよね夏の飾り、うん、でこれをねこのままにしとくとねこういつから葉っぱがいっぱい出て、うん、ちガチャガチャガチャガはい。足元見えなくぐらい出ちゃうんで出て私はこう上の方に切っちゃう。葉っぱ取っちゃう下の方ね足が綺麗に見えるようになるほど。風が通るような 虫, 虫, たまにね、虫がつくんで触ると毒を持っこていうの虫は毒の毛。茶毒が刺されたことあるないです あれはだって草取りしててい死んだ死骸の毛がくっ つ, ここつくとねどんどんどんどん広がってくる、はいはいはいはい、私 こ, こ, こ, この辺やられたのか な, んなところに こ, のこの辺、はい、草取りしててその毛が入っちゃった、ね、死んだ、うん、じゃここは全部大量の海外で一緒なんですよ、うん、だそれと同じような虫だと思ういですかな駆 除, 駆除 クジョウは、ね、その葉っぱたで、でとさんはらいかははははははははははははは違うあれは椿とかお茶とか、はいはい、あはにはく虫かなりグロスはははな<笑><笑>虫。 <笑>うちの写真撮ったらるかっすのだかい気をつけた方がいいですか そ, んなもんかなそんなもんで。うん、じゃおおまけけ。き、う、す、ん。盆、は、栽、い、<笑>祭り終わりましてこう教室で今まで何やってったかっていいますとね6月にね生徒作品展って今まであったんです、はい、でコロナででで今今まであのー、それができなかった。ま、っ今年は生徒作品展。 やりますん で, 無料です、ありがとうございます。あとはうん フィッションだよねシ<笑><笑>ったや つ, これったやつ前の画像と比較してもらー下げていとあの変わりましたねこの人も。 こ<笑>この辺にリオが住んでるようなれは、ね、生きてまた登場は数年後、うん、数年後に出てくるかもしれません。 盆栽9見ていただいてまた来ていただいてまた声かけてもらえれば嬉しいかなと思います。 18 19だだ僕はりししましょ土日土日。